今回は改善された AtomCam2 が届いたので前回の赤外線ライトのり込みが改善されたか見ていくのと SD カードは 32GB 以上は認識するのか確認してみました中身は前回と同じ内容でした 変わったところはパッケージに new という文字が追加されたところです公式の SD カードは 32GB バイトまでサポートと書かれていますが実際は 64GB 使えちゃうんじゃないのと思ったので試しに今回 SD カードを購入して使ってみました左が改良版右が前のもの見た目は本当に変わっていません、まあ、早速 64GB の SD カードを入れていきます 前回は赤外線ライトのつり込みが強くナイトビジョンでの利用がしにくかったですが赤外線ライトを使わなくても十分見れたので、まあ、新製品いただきましたが旧製品も今後一緒に使っていきたいと思いますで入りましたね今回は iPhone でインストール appstore に AtomCam と入れ検索をすると AtomSmartLife と出ますこれをそのまま入手ボタンを押してインストールインストールはうちの環境が遅かったのでカットします映像を飛ばして早速 Atom を起動アカウントの入力を求められるので前に作ったアカウントでメールとパスワードを入力新規の方は新規登録で済むと思います 登録してあるメールにデバイス認識用コードが送られてくるのでメールを見て入力、まあ、メール見ながらだったので結構時間かかりましたこういうのが出てきたら OK をしてください うっすら出ているのが前に登録した古いやつですとりあえずうっかり押しました初めての起動なので説明が出ますが回避で前のアトムキャム2を外しているのでオフラインと出ます戻ってトップ画面にします そこから右上のプラスボタンを押して新規デバイス追加 AtomCam2 を選びます、まあ、次へというボタンが出てるので押してください、まあ、画面に出ている説明の動作が必要ならば従ってください多分次へ押してもカメラが QR コードを読むための準備をしている最中で結構この画面が続きます ここでは許可ををししてください接続すするの設定をします各ご自宅の設定を入れてください QR コードが出ますので AtomCam2 にその QR コードを見せて追加します多分この画面の QR コードに皆さんのカメラを向けるとうちへ登録されるのかな 認識されたら生成に追加されるはず、まあ。とりあえず名前はアトムキャム2ニューにしておきます。 この辺の解説は前の動画でしてますのでさらっとしかしません SD カードの容量確認と赤外線ライトのつり込みの確認だけしたいと思います感度調整については車のライト程度でも反応するので手と検出エリアの範囲も狭く設定しています 検出すする時間も制限しています車のライトでは本当によくアラーム届くので営業時間は20時までぐらいにしてますねサンド検出もちょっとした音でアラーム来るので止めてますここで SD カードの容量確認 64GB 認識できてるみたいですねもうちょっといけるのかもしれません 天井から下げているので画面が反転しているのでここで180度回転チェックに入れています、まあ、デバイスはこんな感じ、まあ、ここでセキュアセンライトを使った画面の確認、まあ、綺麗に映ってますね、まあ、次のシーン新旧の画面の確認をしています、まあ、左が新アトムキャム m 2右が旧アトムキャム m 2ですね、まあ、全然違いますね映り込みがはっきりと違います今回のまとめです どうやら 64GB の SD カードは認識しているので使えそうです、まあ、ひょっとしたら 128GB もいけるのかもしれません本当に使えるのかは容量いっぱいに使ってみますので使えたら概要欄に書いておきますカメラの赤外線ライトのつり込みも今回は抑えられていて非常にクリアでしたね、まあ、これでより完璧なカメラになったと思います今回は以上です